六十六、三月二十日、水曜日。六十六、三月二十日、水曜日。久しぶりに会った時、がっかり。久しぶりに会った時がっっかり会っていない間、もっと格好良くなったね。 会っていない間。もっとかっこよくなったね。俺、お金ないよ。俺、お金ないよ。そうちくしょう。そうちくしょう。あいだ。あいだ。かっこういい。 かっこいい「お金ない」「お金ない」ちくしょう「畜書」「畜書」